ただいまより台湾踊りタン大臣と、群馬県山本一太知事とのオンライン対談を開催いたします。私は群馬県台湾総会、宇田里と申します。よろしくお願いいたします。はじめに本日、こちらの会場には、多くの方が出席しているため、 群馬県側は、全員マスクを着用しておりますがご理解いただければ幸いですそれでは、県台湾総会を代表しは、台湾に謝意を申し上げたいと思います。代表者は、台湾の代表者は、台湾の代何守は、台湾我感表您在百忙中接受我は、的邀の代群者は、及群の代的年は、人如此代表的は、台 相信这一个半小时会是他们人生重要的一刻也希望透过这次的对话能给他们新的启示。最后再次代表住在台群马县的台湾所有人民及去马县民向您致最高的敬意谢谢。谢谢簡単に先ほどの内容をちょっと日本語で説明させていただきます。 丹大臣にお忙しい中にもかかわらず、私たちの予防に応えていただき、ごま県、そしてごま県の若者、皆さんのために、このような機会を与えてくださり、誠にありがとうございます。限られた1時間半ですが、おそらく参加者にとって大事なひとときになることでしょう。そしてて今回の対話を通じて 新しい発想が芽生えてくるかもしれません大いに期待したいという内容でしたはい。それでは山本一太群馬県知事に進行をお願いしたいと思います山本知事、はい、よろしくお願いいたします えー、踊り丹大臣初めまして群馬県知事の山本一太ですあの群馬県は私のもとで昨年新しい総合計画群馬県の未来図である新しい総合計画をまとめましたその中で群馬県の20年後の姿を描いたビジョンというものを発信をいたしましたそのビジョンを一言で言うとこういう文言で表現されています群馬県が20年後に目指す姿は 群馬県民全ての県民が、えー、年齢性別宗教国籍、えー、そして障害の有無等にかかわらず誰一人取り残されることなくそれぞれが思い描く人生を生き幸福を実感できる、えー、自立分散型の社会ということです。こういうい理念を県ととししてて掲げた地位として 私が今、世界で一番お話をしたい、えー、いろいろと お, お聞きをしたい、えー、その一人があーオードリー・タン大臣で、えー、ということで、今日はですね こうして大臣と対談をする機会をいただけたことを大変嬉しく思っておりますしまた今や台湾のデジタル政策を牽引する世界的な注目を集める小鳥谷大臣とこうしてお目にかかれるいろんなお話ができるということを大変光栄に存じておりますまず冒頭ですねえせっかくなので谷大臣に群馬県の簡単なご紹介をさせていただきたいというふうに思っています 私, たち私が知事を務めるこの群馬県はいわゆる東京を中心とする首都圏というところに位置しております東京からは新幹線で1時間弱の距離にありますが東京に近いんですけれども非常に雄大な自然に囲まれたとっても素晴らしいところです特に有名なのは温泉で私のふるさとでもある草津温泉伊香保温泉 水上温泉、島温泉という4つの温泉郷があって、まあ、観光地としても大変にぎわっている日本一の温泉圏といってもいいと思いますさらに農業も畜産業もとても盛んで例えばキャベツは全国一の生産量を誇っていますものづくり産業も非常に盛んな場所です。 大臣、今ですね日本政府もそして地方の政府もそうなんですけども2週間後に控えた東京オリンピック・パラリンピックに向けてとにかく新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため の, あのこの拡大を防ぐためのさまざまな 対策を講じています、えー、残念ながらなかなか今東京の状況が厳しくて今日政府が正式に東京に4回目の緊急事態宣言を 適用するという流れにはなっていますけれども群馬県もこの中で様々な新型コロナ対策を講じてまいりました幸いなことに現時点でいうと群馬県は首都圏の中でもずば抜けて感染者数が少ない感染率を低く抑えられておりますただ東京の影響を受けやすいということもありますし首都圏全体がですね 感染者リバウンドの状況に見舞われているのでなかなか油断はできないと緊張感を持ってですね、日々地位として県政を運営しているというところです今日は大臣に最初にお聞きしたいことがあります台湾がこの コビット19新型コロナ対策において、やはり世界で最も成功した国家の一つであるというこの事実は疑う余地がないというふうに思っています。まあ、えタン大臣が打ち出したさまざまな斬新な政策、例えばシビック、えー、あの。 ていうか市民の力を活用したシビックテクノロジー等々を駆使したマスク配布のですねマップの開発とかあるいはデジタルを使ったさまざまな何ていうか発信のアイデアとか。 私自身も大変勉強させていただいておりますし、日本を含む世界が台湾の実績から学ぶべきことは非常に多いというふうに思っています、このことを前提にです、ね、ご質問したいと思うんですけれども、その中でもです、ね、この5月、台湾 で, です、ね、感染の再拡大が発生をしました。 これはあの再拡大と言ってもまあ日本とかヨーロッパから比べればかなり低いレベルでありますけれども、数日間で1万人ぐらいの感染者が出たという状況になっています。あのまあ丹大臣もですね、えー、ずっとこう台湾のメディアをフォローしてるんですけれども、あの例えば この間確かですね、えー、ワクチン接種の予約システムを作られたということも伺っていますし、これが台湾の国民の皆さんのカードとか、あるいはその保険証のカードとかあだけで申し込むのではなくて、もうちょっとスマホに弱い方々、弱者にも配慮してです、ね、コンビニでも予約ができるようにしたと、こういう情報もいろいろと入ってきています。でこういうい状況の中台湾で初めててコロナが始まってから 本格的な再拡大があるという新しい状況の中で、丹大臣が、台湾政府がこれからこの状況にどうやって対応していくのか、もちろん台湾はですね丹大臣の実はこの対談の前に、書籍も何冊か読ませていただきましたし、大臣が各県の地位と行った対談とか、あるいは IBM ジャパンで基調講演されたのは、全部昨日あの聞いてまいりましたので。 あのもちろん台湾はです、ね、タン大臣を中心に、まあ、進化を続ける民主主義、まあ、オープンガバメントを使ってです、ね、この逆境も当然、必ず乗り越えていくというふうに確信をしておりますが、この新しい状況をタン大臣がどう捉えておられるのか、そしてこの台湾がおそらく COVID-19 が発生してから初めて直面したこの状況をです、ね、どんな戦略で乗り越えていこうとしておられるのか。 さらには大臣がですねデジタル担当大臣としてずっと大事にしてこられた、えー、いわゆるその政府と国民政府と市民との信頼関係ですね、えー、あのこれはもちろん確固たるものがあると思いますが今、蔡英文相当のワクチン政策をめぐって台湾の国内でもいろんな意見があったり批判も出てきているということである意味、この国民と市民 えー、政府と市民、政府と国民と の, この信頼関係が試されているという、えー、タイミングでもあるのかなというふうに思っておりますけれどもあの、そこら辺のことについてです、ね、丹大臣の考えをまず、えー、群馬県知事として今、県内のとにかくコロナ感染症を抑えて、県民の命をと健康を守るために全力を尽くしている知事として、えー、まずそこから大臣のお考えを伺えれば幸いでございます。 知事、ありがとうございます。よろしいですか私の声聞こえてますかこの機会をいただき、ありがとうございます。意見交換の機会をいただきました。まず皆様に対ししてて日日本本のの人々そ政府 第2回目のワクチンのアストラゼレカのワクチン の, そのま寄付していただきてありがとうございます。この2回分 の, そのワクチンの寄付がなければ、私は個人的にもその2回目の接種を受けることができませんでした。2回目の接種をま数週間前、私、受けましたので、本当にまた あ, のあちこち行けることができました。本当にありがとうございます。 そして日本からのワクチン、そして米国、そして寄付をいただいたわけなんですけれども、アステルゼネカとモデルナ の, そのワクチンの出荷がまた我々も来てるんですけれども、まあ100万回のまあ、1週間100万回の接種が行われております、つまりは我々のワクチン接種 の, そのスケジュールが加速しております。まあ、それが可能になっているのは 直近に第1波、これが本当に最初の第1波ですね、台湾において、今、足元、今日なんですけれども、18 の, そ の,、まああの感染者ですね、その高い人数ではありません。 でも、ピーク、1ヶ月前 の, そのピークを覚えていますので、本当にまだあの記憶に新しいわけです。ですので、記録的な数でワクチンの接種を受けております。1回目の接種の時きは4月半ばだったんですけれども、友人ですとか家族は説得しなければいけません、ワクチンを受けてくださいと、本当に私のことを聞きはしませんでした。台湾はまああの まあ、あの本当に、市中感染がなかったわけですので、ワクチンを受けるなんて、ちょっと変わってるなと思われたわけです。でも、こうやって2回受けて、海外にも旅したいですね。でも、3ヶ月ですけれども、非常に大きな台湾人の生活が変化しました。あの ワクチンの接種が加速するには、我々のその戦略において重要なのは、これはデジタルテクノロジーでこれは支援ができると思います。これを世界中で見たわけなんですけれども、人々は違う。 ワ、まあ、クチンの種類が、うん、違う好まれる種類がわけですね。モデルナが、アストラゼネカのモデルナが台湾の方がいいといいます。でも、アストラゼネカの方がモデルナよりいいという人もいるわけです。デジタルテクノロジーがおいて非常に幅広い調査をしました、アンケートをしました。まあ、本当に日が正式のキックオフだったんですけれども、台湾の人みんなに対するあのアンケートですね。ま ず, まず50歳以上の方。 がまあまずワクチンを受けるわけですね。まあ、リスクが高いので、50歳以上の人もしくは。ま、基礎疾患でまリスクがある人々、これがこの2つのグループの人々に対してアンケートを取りました。どちらがいいですか？モデルナですか？アステルゼネカですか？ま、そういう人もどちらでもいいですか？と聞くわけです。だって、もう何百万の回答が？ 来るわけでそれはその携帯電話の番号があって、どこの県でワクチンを接種したいのかということが答えが入ってくるわけです。そして日本からの寄付がいただいて、その数週間、そ の, あの在庫が分かるわけですね。例えば、アストラゼネカを受けたい、もしくはアストラゼネカを受けたいという人に対してそれが、幸知らせができるわけです。例えば100万 60あまあ、160万のワクチンの数があると、ぴったりそれを出荷して、そしてアステラゼネカが欲しいといった人たちに対して、それをきちんと出荷できるわけです。ですので、あのこの人たちが来るんだなと、で無駄にならないわけです。うん、そして、まあ、ただ急にキャンセルがあったりですとか、あの急にやめた。 とといいうことがないわけですね本当にこれを受けたいという人が来るですので、きちんと接種ができる、この好み の, そのアンケートを取ることというのが、取ることによって、実際にワクチンのどの種類が欲しいのかということを、このアンケートが取れて、我々のワクチンの接種回数を加速することができました、今後できると思います。 ありがとうございますあのやはり、えー、これは台湾の制度もそうなんだと思いますが、まあ、あの特にオドリー・タン大臣がです、ねえー、台湾のデジタル化というものをかなり加速させたということもあると思うんですがやはり例えば V ガバメントとか JOIN、ね、とかいわゆるその国民の声を直接吸い上げる仕組みそれから政府の方から直接数多くの国民に届けるそういうそのデジタルの仕組みを作っているというところが、まあ、改めて台湾の強み であり、まあタン大臣のですね、やっぱりあのすごいところだなということをあの感じました。あのなかなかまだ群馬県はデジタル更新県だと思うんですから、私になってから今一生懸命デジタル化を加速しているんですが、やはり丹大臣がいつもおっしゃっているようにインターネット、デジタルというものは間接民主主義の弱点を補うと、つまり大勢の人たち、あの丹大臣がよく傾聴というおっしゃっていますけども、意見にしっかりと耳を傾けるためのツールとして非常に有効だというお話をですね。<笑> ご、えー、著書の中で読んだんですけれども、群馬県としても少し丹大臣がずっとやっているように、こうしたデータ分析ができる仕組みをですねしっかり我々も作っていこうと、今のお話を伺いながら思いました、あのそこで台湾の政策については、お聞きしたいことも山ほどあるんですけれども、時間も限られてますので、ちょっと次のトピックに行かせていただければと思います。あの丹大臣私は群馬県知事にになる前に 24年間与党・自民党の国会議員を務めておりましたで第2次安倍政権では内閣府の特命担当大臣を経験してその時には IT とか科学技術の実は担当もやっておりましたであの国会議員の仕事はですねこれも今あの丹大臣があ、まあ、日本でいう閣僚としてご活躍をしているのでよく分かると思うんですけども国会議員の仕事はやはり今ひ言で言うとルールメーカーとも言うべきもので 法律を作を作作るる制度これは、ものすごく大事なことだとい う, ふうに思って政府は、2何年間か国会議員を経験してえ、群馬県知事になったわけなんですけども、まあ、知事はですねあの、大臣ご存じの通り、ガバナということで、えーまあ、議員内閣制ではなくて、県政というものは大統領制に近いので、まあ、知事は知事として、国会議員の時はあはルールメーカーの一人だという意識があったんですけども、 知事はいわば現場のプレーヤーの代表という感覚があってですね、まあ、同じ地域で頑張っている私もここで生まれたんですが県民の代表として仕事ができるという、まあ、醍醐味とかやりがいもですね大変感じているところなんですね。でその中であの丹大臣、改めて思うことはですねいかなる状況にあっても国であろうと地方であろうと一番大事なことは教育だと。 いうことなんですで実はあの群馬県でもさまざまな教育イノベーションを進めています丹大臣がです、ね、やイノベーションの基礎というのはこれは寛容の精神とインクルージョンである と, あるとすなわち誰も取り残さずにやっぱりしっかり皆みんなに参加してもらうことだというおっしゃっているんですが群馬県もそういう精神のもとで今一生懸命教育イノベーションを進めていますそこで実は群馬県ではです、ね、これからの時代に育てたい、えーまあ、あの人材ということで。 こういうコンセプトを立てました、指導陣っていうんですが、これやっぱり日本と台湾 の, あの共通のところで、漢字を見れば、すぐに丹大臣に分かっていただけると思うんですけども、初めて動く人と書きます、この指導陣ってどういうものかっていうと、ですねあの戦後、日本が、いわゆるその戦後の成長時代にですね、えーまあ、大量消費、大量生産の時代があったわけですけれども。 この時代はやはりみんなと同じ方向を向いて競争する人にスポットが当たっていたと思うんです例えばあいい大学に入るとかあるいは大きな企業に入るとかこういうところの競争で秀でた人たちにスポットライトが当たっていたと思うんですが やはり群馬県が考えているのはですね今やこれだけ変化の激しい時代明確な答えがない人の価値観もものすごく多様化している中でいうとそういうみんなが同じ方向を目指していく中の競争ではなくて自分の頭で生き抜く力あ例えば今まで人が目指していなかった領域を目指して歩き出す力そういう勇気を持っている人これを指導陣というふうに呼んで。 こういう人が生まれやすい環境を作りたいとそのためには丹大臣と全く同じ感覚なんですけども寛容性そして多様性を受けれるやっぱ教育が大事だというふうに思ってるんですがあのまず丹大臣にこの考え方についてどう思われるのかということと。 丹大臣がご覧になってです、ね、あのこのデジタルイノベーションの時代に求められる人材の姿、いわゆるこれから若者を、子どもたちも若者たちもそうなんですが、身につけておくべき素養というものは、どんなものがあるとお考えになっているでしょうか。 ありがとうございます。私も強くイニシアティブを取ることを信 じ, 信じております。つまり、レナ・コーンを引用するんですけれども、まあ、カナダのソングライターなんですけれども、どのものにもひび、まあ、がある。そ の, のようにひびから光が入ってくるんですね。ですので、ひびを悪いということではなくて、ひびに感謝するわけですね。これをチャンスと見るわけです。そして、イニシアィブを取って、新しいアイディアを、これをその 取り入れるわけですまた同時にダイバーシティ多様性 というものがもし人々が誰の立場にも取ることを学ぶことが一番いいと思います。まあ、どちらのかにの立つではなくて、まあ、同じあの立場違う立場の人たちを同時に見る理解するということですね。というのも価値は今多元的です。例えば、まあ、経済的な発展もそれも重要だという人もいるでしょう。でも地球全体をまた環境を非常に気に気する人 ま, すまた社会的な平等性ということが40年前よりも非常にやっぱり重要性をが帯びてきています。ですのでこのような多様な見方があるのでそしてイノベーションを誰も取り残さないどの価値も取り残さないということが重要です。人ではなくて人を取り残すではなくて例えばアイデアを推進する例えば循環契機で。 例えば古い人生からファッショナブルな衣類を作るこれは経済的にも環境的にもいいわけですねそして例えばそれをまた仕事にする人にとって社会的平等性が維持されるわけですこれがこっちかあっちかではなくて我々は常に、まあ、全ての17の価値というものを持続可能性にそれ取り込むことが大事だというふうに思っております。 ありがとうございます。あのまあ丹大臣が多様性というキーワードをおっしゃったんですけれども、群馬県はですね、まあ、私が知事になっていくつかのベクトル、新しい基軸を打ち出してるんですけども、その中に多文化共生、競争ともに作るというコンセプトがあります。例えば今群馬県にはですね、ここであの住んでいろんなあの場所で働いておられる。 外国籍の方々が大体 3% ぐらいいるんですけどもこうした方々のことを私は外国籍の住民ではなくて外国人県民と呼んでるんででるすねで群馬県を発展させていくためにはいつもあの大臣がおっしゃっている通りやっぱ多様な価値観を持った人々が集まることが大事だと。 我々はこは外国籍の県民の皆さんも仲間として協力をしてえまあ群馬県を発展させていくべきだというふうに思っていまして群馬県はですねこの多文化共生共争というコンセプトを特にあの外国人の方が群馬県にていうか全国に増えてきている時代の中では初めて47都道府県に先駆けてえこれを推進する条例も作りました。やはりあの大臣がいつもおっっしゃってるように 同じなんていうか考えを持った人たちだけが行政の中に来たら結局、同じものしか生まれないので、えー、あのいろんなあ世の中には人がいると大臣が常に傾聴という言葉をあの使いますけども自分と違う意見の人にも耳を傾けてやっぱり世の中にはこういう普遍的な価値があるとかこういう見方もあるんだということを考えながらやっぱり進んでいくことが丹大臣のおっしゃるインクルージョン。 すべての人たちに、まあ、参加をしてもらって政治をつくっていくということにつながるんじゃないかということを今あの改めて感じましたあの大臣あのこれも何度もいろんなところでお聞かれてると思んですけどこの多文化共生というコンセプトをなかなかあの、えー、保守的な群馬県で。 進めていくというのはなかなか大変なことでこのコンセプトをまとめるときもなかなか最初は理解していただけない方もいたので、まあ、知事が県内中ずっと暗んしながらワークショップみたいなものをやりながらなんとかこの計画を県議会にも認めてもらったんですが大臣から見て多文化共生の社会を作るための鍵っていろいろあると思うんですけど一番大事なことを一言で言うと何でしょうか。 be Creating this、uh, the diversified cultures and cooperation piece? Certainly. はい、一番重要なことはその楽しいということですね、うん。これはあまりいわゆる公共サービスであまり強調されないんですけれども、この、まあ、社会イノベーションの3つの柱、ファスト、フェア、ファン、早く、公平で、楽しいということですね。我々公共部門で働くと、効率性、平等、非常に重要ですね。 そして本当にまあ活発な議論、会話をするということ、本当に無限 の, そのイマジネーション、クリエイティビティ アート、芸術、デザイン、これがまあ足りないみたいです。本当にそのまあ、ヒアリングですとか見ると、まあ、そういったものが足りないように思います。ですので、過去4、5年の私の考え方は、ユーモア、楽しさ、そして本当に心が軽くなるような楽しさというものを公共サービスに紹介することです。うん、ですので、私のイメージは、 まあまあ、日本人のラップの方々もリミックスをしてくれますよね、ヒップホップでリミックスをしてくれますよね、日本の方も。そして、台湾 の, その人たちもそうやってリミックスをしてくれます。でですのでただ単に そのこと の, その魅力だけではなくて、それがどのぐらいそれがあのまあアクセスしやすいのか、例えば、この規制だ、この規制だということにあの集中すると、集中するだけだって、例えばあの大統領総統 の, のハッカソンというものがあるので、そういったこと、にこういった楽しさに慣れてくると、こういったことに参加すると、なんか普通じゃない、面白いことが来るんじゃないのか。 なということを期待してそしてこれを話題に乗せるそして社会的にこれが改善につながるわけです。例えばジョイントトプラットフォームでは これは訴えがあったわけですね、台湾は、その タ, イあのタイムゾーンは g ラ p 9つまり、つまりそれは、まあ、一つ、日本に と, と一緒の時間帯にしろというような訴えがあったわけですね。ですので、でも、まあ、その反対する反動として、今の時間ゾーンでいいんだと。うんまあ これは、まあ、ちょっとふざけてるようなんですけれどもでも本当にみんな自分たちの意見をオープンに言うということの証拠だと思うんですこ の, この2つこ の, あの訴えの言い続けた人たちを同じ部屋に入れてそして競争を促進したんですね。そししてて両方が人権としてそして民主デジタル 民主主義というものを世界に広げようと、うんまあ、そちらの方がまあ国際的な舞台では利用だろうと、まあ、そのタイムゾーンを変えるだけではなくても、もちろんそれはニュースになるんですけれども、まあ、もしかして悪い意味かもしれません、ね、まあそれでも1日か2日しかもたないわけですよ、そんなことをしても。ですので、両者はまあまあ台湾をより世界ステージに上げようと、もともとのアイディアではなくて、タイムゾーンを変えるというあのだけではないわけですね。でですのでこういうよういよに 楽しくやってるんですよと。と、うん、まあ、競争がの魅力まあまあ、非常に違う立場でもまあ共通の視点がこれやって 競,、うん、競争できるわけです、うん。ありがとうございます。あの、私の問いは？ 多文化共生、競争を進めていく上でえで、ー、鍵となるものは何かということに対してです、ね、丹大臣が楽しいことだと、これはとても日本語で言うと、目から鱗でしたやっぱり人間は楽しいと、みんなが参加しやすい、楽しいことじゃないと、共鳴を覚えないということなんだろうなと思います。そこで今のあの大臣のこの楽しいっていう言葉から ちょっと次の質問に移っていきたいと思うんですけどもやはり丹大臣が世界的に注目された理由の一つはですねやっぱりデジタル時代のこうコミュニケーション能力っていうことだと思うんです特にそのパンデミックのような危機的な状況に置かれた時には行政としてはやはりあの市民とか国民とのリスクコミュニケーションっていうものがすごく大事になってくるわけですよね。 であの例えばデジタルはこれは大臣には釈迦に説法ですけどもインターネットにも光と影があって大臣が著書でお書きになっているようにデジタル民主主義にもいいとこばっかりじゃなくて課題もあるということだと思うんですけども。 例えば群馬県はですね、インターネット上の誹謗中傷で被害を受けた方々を、えー、あの支援をするという条例を47都道府県で初めて、えー、実は先般制定をさせていただきましたでインターネットの情報というのはもちろん玉石混交で人を傷つけるようなものもあるということで、まあ、普通の為政者だったら何を考えるかというとそういうことを取り締まっていこうと。 むしろそういうい発信がないように罰則を強めていこうみたいな発想をするところをです、ね、やっぱり丹大臣がおっしゃったこれ本当の名言だと思うんですけども「あのヒュ ー, ー, オ ー, バ ー, ウーマー over rumor」というねつまりデマに対抗するのはユーモアであるとでこういう形でやっぱりデジタルからいわゆるデジタルを使っている方々へのメッセージを使うのにユーモアを使ったと。 あの私もはっきり覚えてるんですが確か日本の柴犬県のチャイとかチャんンとかいうあの犬を使ってですね確 か, なんかあの手を洗おうという運動だったかマスクだったかあれ見たらみんなやっぱりすごく嬉しくてなんか面白いねって言って友達ととシェアすすると思うんですよねで大臣に聞きたいのは、まあ、そういうあのエピソードは丹大臣にたくさんあるんですけども制作の中で。 デジタル時代のコミュニケーション、どうやったらわれわれが目指す、まあ、台湾はこれを実現しているわけなんですけれども、行政と市民、国民の間の信頼関係を作るための情報発信ができるんでしょうか。そして信頼を得るためには そして信頼をすることですですので、まあ、あの公務員に対しまして、人々を国民を信じなさいと、うんまあまあ、もしかして信じ返さないかもしれませんけどまず我々の方で国民を信じることです。どのようにそれを見せるかということならば、我 々, は透明性我々の仕事を透 明, 透明にするわけです。うん、あの例えば、ロビーストですとか。 ジャーナリストの私のミーティングは全て記録して、それが議事録、そういうビデオを全てオンラインで公開します。ですので、私の YouTube チャンネルをフォローしていると、実際に私の 生活私の仕事を、まあ、リアルタイムでで見られるわけですそしてジャーナリストから質問をするとジャーナリストの方で、まあ、人々のそういった知識に貢献してるんだですのでコンテクストから文脈からそれを取り出さ な, きゃ出さないわけですねすでに出版するともそこコンテクストがあるわけですのでロピーストは 私, の私が信頼しているということを見るわけです、うん、でももしくはカメラですとかテープロックをさしてこれが これが皆様の将来世代の時計ですというわけです。見ているわけですよと。ですので、まあ、未来の世代のためのことしか我々を議論するわけですね。まあ、短期的なことではなくて長期的なことを議論するわけです。ですので、競争ということがこれにつながるわけです。でも、このまた同時に。 こうやって見せることによって、これは我々の世界がどのような影響があるのか、それが前向きに捉えてくれると思います。これが非常にまあのまあ劇的な透明性ということを、あの私は主張したわけなんですけれども、その持続的な成長に対してのシ術とか、その反対的な反対の議論をしたものがありません。まあその全部こう公開されてしまうので、彼にとってもそれは悪い。まずいわけですよね。ですので。 このようなことが、本当、公開する、透明性ということが非常に重要です。ですので、対話というものが促進されて、そして、そのもう根底にまあ信頼があるわけです。またま、たああの扉の2人でしか公開されないような議論だと、この2人にしかこの信頼関係がないわけですけれども、こういった形ですと、みんなに信頼が醸成されるわけです。 ありがとうございますあの今大臣の方から、まあ、あ行政と市民、えーまあ、あの政府と国民と言ってもいいと思うんですけどその信頼関係を作るための最初の鍵はまずこちらから行政が国民や市民を まあ、県民かもしれないという言い方はあるかもしれませんけど信用しなきゃいけないんだというお話があったのとあるいはすべてのやり取りはやっぱりオープンにする、まさにオープンガバメントでこれを公開することによって、えーまあ、信頼関係の基礎が築けるということをです、ねまあ、改めて気づかされた感じがします。であの大臣ももううつあのちょ少しまた別の方にに話題に行きたいと思うんですけども 大臣があの将来世代ということをよくこう今もおっしゃってるんですけども、今日はですね私と大臣とのこの対談の後にですね群馬県の若者、高校生、大学生とですね菅大臣がいろいろと意見交換をしていただけるということで、大変ありがたいと思ってるんですが、実は私はですねこれは菅大臣が発明したのか、もともと台湾にそういう制度があったのか分かりませんが、私は台湾の制度でぜひ群馬県に取り入れたいというものがあります。 それはですね大臣がいろんな講演でもおっしゃってるんですがリバースメンターという制度です、これはつまりあの普通は大体あの人生経験のある大人がですね子どもにメンターをする、つまり家庭教師じゃないんですがいろいろと教えたり導いたりすると、このリバースメンターというのは逆でむしろ若い人たちが、えー、あの 年, 年配の人たちにアドバイスをする、これを指導するという考え方ですよね。 で大臣の、ね、著書を拝見してすごく面白いなと思ったのは、まあ、これからのデジタルイノベーションの鍵はいわゆるデジタルネイティブが握っていると。 つまりデジタルをものすごく自然に使いこなせる若い世代が実は主役になるんだということが書いてあってですね丹大臣、私は63歳で年よりもなんか子供っぽく見えるって言われるんですけど63歳なんですねであの私があ今ああの、実は政府からリクルートしてきた、えー、若い副知事は丹大臣と同じぐらいの世代で。 もちろん IT とか AI とか最先端のことにとっても詳しい人なんですが丹大臣とか私があの経済産業省から引 き, 引き抜いたっていうかあの お, にお願いしてあの来てもらったウルガ副知事の世代この人たちを丹大臣はですねデジタルネイティブではないとどっちかというとデジタル移民だというふうにおっしゃってて実はデジタルネイティブは。 今日来られている高校生中学、あのね、その大学生いると思うんですけども、本当に15歳、16歳ぐらいからの下の人たちなんだと、でこの人たちはデジタル先住民であると、この言葉すごく面白いと思って、ですね丹大臣自身も、あのまあ、立法院というか、まあ、日本の国会に当たる大臣をやっておられる時にもあの、いわゆるリバースメンターをやっておられたということで、私も若いアドバイザーはいるんですが。 あの大臣がおっしゃっているように例えば高校生のリバースメンターを知事が持って今、高校生の中で流行っているアプリとか、まあ、そのいわゆる高校生ならではのクリエイティビティみたいなものを学ぶ制度をですね日本で初めてちょっと採用しようと思うんですけどもいかがでしょうかこの考えについてどう思うかというのとこのリバースメンター制度がいかにこの台湾の政治に活力を与えているかというところについて少しご説明いただけるとありがたいです。 Certo, dona Ita? もちろんです私もリバースメンター で, すでした。まあ、このオフィスで働いてらした大臣のリバースメンターでした。私がリバースメンターからこういった仕事をしているわけなんですけれどもあの、ジャクリン・タイ大臣だったんですけれども、私常に言っていたのが、彼女は、まあ、若い人と、私は若い人と捉えていない、広いまあ、成熟した、まあ、 サイバースペースでま成熟した人間だと見ている。でも私自身でもそのデジタル移民ですね。そのインターネットにまあな1993年に移民をしたわけです。でもここにいらっしゃる皆さんは。 本当の真のデジタルネイティブの皆さんです。うん、ですので、リバースメンターが、まあそのまあ、いわゆるあの官僚のの、まあ、に働くときは、すべ、まあ、ての可能性を示すことです。うん、なるべくたくさんの、まあ、本当にクレイジーなアイデアを。 そして示すということですね。というのも、この、まあ、上にいる人、私、まあ、40年で、私もちょだいぶ年を取りましたね、まあまあ、もう若者ではありませんね。ですので、私のような年上の人間は、まあ、常にすで、まあ、に、まあ、いいソリューション、いい答えをしているわけでそういった訓練を受けたわけですので、経験もあります。でもこの経験 こそが本当にクレイジーなことを考えることを阻害要因になるわけですね。でも、本当に経験がない方がいいアイデアがい い, わけいい場合もあるわけです。ですので、若い人々は信頼されるべきです。本当にまあクレイジーでいいんだと、うん。不可能なことを提案してもいいんだと。そして、我々 の,、まああの年上の人間として。 そして何かリソースが必要ならば、それを十分にそれを実現可能性というものを実験するそのリソースを与えることです。うん、例えば、まあ、いわゆるこ れ, いやこれは無理だ、無理だというような役割を取るのではなく、我々としてはリソースを提供する人間でなければいけません。例えば若い人々は我々のサービスを調達して、あアイデアは不可能だね、不可能に見えるね。でも こここれれれれととががあればより可能性が高まるんではないかでは一緒にしているリソースをどのように提供するか考えてみよう、まあ、あの若い人はリソースはないわけですので我々の方でリソースを提供してそしてクレイジーな考えを、まあ、実現する、まあ、もしくは、まあ、失敗してもそこから学びがあるわけですので。 ありがとうございますあの今日の丹大臣のお話を聞いて群馬県もですね、えー、知事のリバースメンターを作ろうかなと本気で思っていますあのクレイジーな考え方を持った高校生を周りに集めてとてもできそうもないアイデアを言ってもらうできそうもないっても言っちゃいけないんだけど大臣がおっしゃったようにやっぱり長い間国会議員を経験し知事をやってるとどうしても考え方がものすごく狭くなってきたり柔軟な発想ができなくなってきてると思うので。 え今日せっかく大臣からいいご示唆もいただいたので、ちょっと知事の高校生アドバイザー、メンターグループを作ることを、ですね真剣に考えてみたいと思います、ありがとうございますあのそこでだんだん時間がなくなってきてしまいまして、もう丹大臣とお話したいことは山ほどあるんですが、あの今日どうしてももう一つ必要あのお話をしたいことは、ですね、えー、大臣、今回のコロナ禍、新型コロナが日本にもたらした変化のうちの一つに、ですねいわゆる地方。 田舎の価値の最低限っていうのがありました。コロナが起こる前は、やはりすべてこう大都会、東京中心で。 例えば、経済もです、ね、人をいっぱい集めて あ,、まあ あ, 大きまあ、ある意味でいうと密ができるとその中からこう収益を生み出していくみたいなビジネスモデルだったのが例えば東京の満員電車あコロナ感染のリスクすごい高まりますよねそういうあの価値観じゃなくてむしろ例えば群馬県のような東京に近くても自然が豊かで。 いわゆるあのこう広いスペースがあるような。こういうところが、実は新しいビジネスモデルの中心になるんじゃないかという風に思っております。で、大臣が著書の中でですね。例えば 5g のような新しいえ何て言うんでしょうか？あのおーおーシステムは？ むしろ中央ではなくて地方から定着させるべきだといううにおっしゃってるんですが、ここら辺、大臣、どうお考えでしょうか、このコロナ禍が突きつけたものはです、ね、まあ、ああまあもうちょっと大げさに言うと、GDP 中心の経済成長みたいな考え方、ああまあもちろん経済成長大事なんですけども、よりももうちょっと違う価値観を持ったビジネスモデル、生き方があってもいいんじゃないかということだと思うんです、その中で地方の役割、チャンスっていうものがあの大きくなっていると思うんですけど、そこら辺は大臣、ど ん, どん どんなふうにお考えでしょうかもちろんそう思います。台湾では、まあ、非常に進歩というものが、まあ、人権だと、まあまあ、過去、コロナのせいで、これがやはり理解ができました。まあ、前は国際会議ですとかを開くと、例えば、まあ まあ、例えば空港の近くですが台北ですとか、それ大都市に国際会議を開こうと思うわけですね。でも、これがいわゆるそのまあ空港の遠いところは、高速鉄道があるんですけれども、ま。あ 例えばあの高速鉄道であればそんなに遠くないんですけれどもでも、まあ、あの例えば、まあ、国際会議にはそういった、まあ、あの地方都市ということを思い動かないわけですでもコロナの中ではこうやってバーチャルで国際会議は当たり前になりましたよねそしてどこにいようと我々がいいブロードバンドの接続さえあればもう本当にはっきりとお互いの顔が見えますよね。そして例えば ローカルの問題を、まあ、そのローカルの人々をそして地域の人々をそれと国際的にこれを提供することができるわけです。で高速鉄道そして高速道路は都市と都市をつな、まあ、げるだけですけれどもインターネットはその都市を世界とつなげて世界が皆さんのお隣さんにするわけです。まあ、あの時差と、まあ、眠る時間とかそれはちょっと、まあ、あの関係しますけど。でもこの地方 都市がはっきりと、まあ、あのまさにはっきり言っていただきました、まあ、どのような問題があるのか例えば遺族的な成長のゴールがあるんだということはっきりこれが、まあ、発言できれば、うんまあ、今我々 の, その通訳ですとかそういった会議があってそういった世界中にこれ発信できるわけです、うん、そして本当に、まあ、国際舞台に対してもいろいろ発信できるわけですこれはコロナ後でもこれは続くと思います。 まあ、本当にまあインフルエンザみたいになったとしても、こういった傾向続くと思います、この国際的なつながりというものが続きます、そして私がいろいろ飛び回るようなことになっても、私のアイディアも、皆様のアイディア、若い方の皆様、あの例えばみんなアイディアがこ一緒 に, こにあるわけです、何分東京からかかるかということは関係ありません、アイディアのおかげでまあ近くなるわけです、このようなつながりで近くなるわけです。うん ありがとうごございいままししした。たた。今の私の私質問に対しても大変いいご示唆をいただきましたあの実は今言った地域がです、ね、このコロナ禍で新たな価値を出現しつつあるという点で群馬県はこの快祖という言葉を作ってこれも漢字そのままなんですが心よい祖スペースがある空間があるということでなんとなくこう何て言うんでしょうかただ空間が広いというだけじゃなくて。 まあ、そこになんかその地域独自の魅力があって人を引きつけるものがあってその空間にいることによってより精神的えまああ肉体的にもより安定した状況になれるというようなところを目指しているということだけちょっとご紹介させていただきたいと思いますあの大臣、この後もですねえ実はあの群馬県の教育イノベーションについて大臣が著作の中でもおっしゃっていた通り大学でどの科目をあの例えばあーえー選んだらいいかって相談されたときに。 本当にやりたいことが見つかるまでは大学に行かなくてもいいんじゃないかというようなお話をされていたのもあの実はすごくあの共鳴してです、ね、その話もちょっと今日は伺いたかったんですけどこの後おそらく若い人たちと の, あのなんかコミュニケーションの中でいろいろお話もされるというふうに思うのであと2分とかいうのが出ているの で, です、ねえー、最後に申し上げたいんですがあの大臣は今も世界中で引っ張りだこで。 えー、あちこちあの飛び回っておられると思います。でも、大臣のインタビューとか著作を聞くと、まあ、あ日体関係についても非常に大切に思っていただいているということがわかるし、大臣のご両親のまあ、お話からもですね。やっぱりあの台湾と日本の強い絆みたいなものを感じます。あの、お父様がクリティカルシンキングを教え、お母様からクリエイティブシンキングを学んだっていう。本当に素敵な。 あのなんかご家庭だったんだなという思うんですけども、あの大臣がです、ね、日本にまた来られてお忙しいと思いますが、あの東京から近いですから、とにかくあの、少しでも群馬県に立ち寄っていただいて、ぜひ、ね、群馬県のです、ね、温泉に入っていただきたいと思います、その時は私もあの大臣に同席をさせていただいて、まあ、4つの温泉はそれぞれ特徴があって、効能も違いますし、あの群馬県のおい、えー、しいなんていうか、料理もです、ねえー、ぜひ堪能していただきたいんで。 えー、ぜひあの日本に来る機会があればあ、群馬県に立ち寄っていただいて、ぜひ日本の温泉旅館に一泊をしていただくということを最後にお願いし、まあ今日大臣とこうして、えー、お話ができたのはあ、群馬県の台湾総会のお皆さんのお会なんで歌っただのありがとうございました、そのことも感謝を申し上げて、だいたい時間になったんでしょうか、あの最後に大臣から、まあ、一と言いただければと思います。<笑> 知事、ありがとうございます。本当に対話を楽しみました。そしてもちろん、本当に、まあ、そのまた海外旅行ができますので、日本のワクチンのおかげですもう。ぜひ日本に訪れたいと思います。今年が終わる前に訪れたいと思います。まあ、スケジュールは、我々のれの、まあ、外務省が決定するんですけれども、もちろん、お招きありがとうございます。 ありがとうございました、大臣、私にとっては大変、えー、ゴージャスな時間でしたあの、大臣からいろんなお考えをいただいて、えー、そのごしさをです、ね、これからも新型コロナ対策とか、群馬県 の, そのより進化する民主主義とか、こういうことにしっかり活用させていただければと思います、今度は重ねて感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございました ありがとうございました。お時間となりましたので、短退人と山本知事の対談を終了させていただきま す, ます。山本知事はここで退席となります。どうも、大臣あ、ありがとうございました。ありがとうございました。本日、短退人とお話ししたい群馬県の若者が会場に。 大勢集ままっています時間も限りがありますので、早速始めたいと思います。これから丹大臣に質問がある方、手を挙げて大きな声で自分のニックネームも言っていただきたいと思います。ではよーいどんはよいいどうぞ<笑>一番さっき はい、ちょっと待ってください。はい、ソラさんですね。はい、どうぞ。はい、ソラです。えー、っと英語 で, 英語で 質, 問質問させていただきます。ちょっと待ってください。英語です。はい、どうぞ。英語で質問させていただきます。ニハオ、I'm Sora。はい、はい、ソラと言います。はい、ソ e と言います。お目にかかれて嬉しいです。 I've been looking forward to talking with you today. 本当にお話することを楽しみにしておりました。新しいテクノロジク・カーズ、アーティフィシャル・イ電テ自ジ車 EV AI などに興味があります。electric car. まあ EV についてのスピーチをいたしました。で今年は今 I have been making my speech about AI.AI AI についてもスピーチをしてきました。私のスピーチで一番重要なトピックの一つは、どのようにして AI と共存するかということですね、将来的に。So, I have a question for you. ですので、ここで質問です。人間にとって、 AI 将来的に共存することは可能ですかどのようにして共存していけばいいんでしょうか a、うん、らしい質問ありがとうごあります。So、to me, AI は2つ全く違ったことをありますが。AI が 2つの人2つのグループの人々の 間, の間にいて我々の理解を相互に加速して我々のコミュニケーションを支援するならば。 これはアシスティブインテリジェンス、支援するインテリジェンスですね。私の眼鏡のようなものです。私 の, まああの見え方を支援します。私の目の変わりはしません。私自身の変わりはないです。眼鏡 の, のおかげで皆さんのことよりはっきり見ます。そしてより効率的に皆さんにお答えができます。これが多くの AI がこの役割をしています。これを人と人の間にいて、人にとって変わるわけではありません。しかしなか AI システムを人間に成り代わるものそしてある人間のグループの成りこるものこれはまあこれはックス、これはいわゆる権威主義的なインテリジェンスといいます要するに人間の判断というものが信頼できない人間の判断というものをこう、まあ、あの非常に減退、えー、させるこれは非常にまあ、まあ、悪しき状態です。 あの人間はお互いを信じるのではなくて AI を信じるわけです。ですので例えば価値バイアスなどによって孤立してしまいます AI をアシストビジョン支援をするものこれは常に人間の間のコミュニケーションを支援するものであればそうすれば共存するだけではなく AI と一緒に反映することが可能だと思っております。 Okay, まあ非常にパワフルなご意見あ り, ご、はい、ありがとうございます。Thank you very much。ありがとうございます。ありがとうございます。では次の方<笑>どうぞ。Okay, あじゃあこちらの先なんですけどごめんなさい。<笑>はいどうぞ。はいはい肉ネモお願いします。カラカラさんですね。<笑>はいはい英語で質問します。<笑>はいどうぞ。Hello, I'm Kara. I'm honored to see you. Well, かか I have two questions. Well, I think STEAM fields are now more important than ever b e f o r e w h a can I, who struggle with s t e m subjects, keep up with h can I t h the subjects that I am good at? 自分 の, の得意な歴史ですとか、日本語ですとか、文系科目をどう活かせばよいんでしょうか。いわゆる STEAM ・理数系というのは、非常にクリエイティブな分野だと思います。これ、ねまあ、A というものが芸術ですね。そしての、エンジニアリング工学というものは、芸術を作るものです。So、STEAM ・理数系というものは暗記物ではなくて、自己表現なんです。 あの得意な日本語と歴史とおっしゃいましたよね同じですこれは さまざまな理解ですとか、まあ、好奇心をそして人々と協力してそれを拡張するそしてより人々に広めるということでそれをあのすることですあの台湾でいわゆる STEAM 教育理数系教育といった時はこれはデジタルリテラシーですとか、まあ、それあの数学が得意とか言いませんそれはデジタル コンピタンスメディアコンピテンス、つまり何かを作り出す能力ですね、これ を, 何かこれをあのコピーしたりということではないです。 これは何か作り出すとそれは表現なわけです。例えば芸術を作り出したいときは、これは理解あるものの歴史のあるところをま自分に取り込んでそれを再表現してより広く広めることですよね。私自身、素晴らしい創造物例えばビデオゲームに非常にインスパイアされました例 え, ば例えばゲームクリエイターからシットマイヤーというそのまあゲームの から世界の歴史を学びました。そして、それから歴史の本を読みました。ですので、本当にこの歴史の本を読むことによって非常にこのまああのビジュアル化することができたわけですね。でですのでこのこーム によって作り出せたあのテレビゲームがなければ私の好奇心が刺激されて歴史の本を読むことはなかったでしょうまあまあビデオゲームをもっとやれというのではないですもっとビデオゲームデザイナーに興味を持ってください会話してください例えばこのあるビジョンを拡張しているを世界中に広めいている人たちとつながってくださいそうすると芸術デザインを皆様の中でもそれを作り出すことになるかと思います Thank much. you very あありりががととううごござざいい、いい、まますははした。はい、では、向こうの方、あ確かにこ、えー、とコトミンさんですね。はい、どうぞ。皆さん、こんにちは。コトミンです。 パンさんは今までにたくさんの人材を見てきたと思いますが、人材を教育する中で大切にしていることは何ですかまた、目を引く人材というのはど う, どういった特徴がありますか教えてください。いい教育者というものは。 学生と学ぶ、生徒と学ぶ人だと思います。まあ、非常にまあその権威を持ったり、こういった答えというものがあるんだという決めつけるのではなく、あのそのまあ保有力があることですね、まあ、その好奇心が、生徒の方で好奇心があると、そと私もその好奇心を持つということが教育者だと思います。この共感を持つという能力 共通そのただ好奇心ですからその共通なものにそれをまあ共感してそして一緒にそれを探るということそれが一番。 まあ、それ教育者にととって一番重要な質だと思います例えばどんなあの、まあ、あの科目でもこれは変わります。そして昔は正解だったと思っていたものが将来的には変わるかもしれません。しかし好奇心、そして一緒に探索するというこの精神というものがこれは続きます。ですので、まあ、生徒に対してこのような好奇心ということをまあ伝えることが一番重要だと思います。また ただ単にすでにあるような科目だけではありません。新しい科目というのが出てきます。まあ、これはさまざまな科目が混ざっているものが出てきます。例えば、まあそのスチームにおける芸術というものは新しい考え方で。この方はいい人材ですね。これがもともとあるような科目ですとか、そういった学部にフィットするわけ といいうは言いません自分たちの例えば科目というものを自分たちで作るような人例えば存在するような星座に自分の星を置くんではなくて新しい 星を作り出して、まあ、その星の周りに自分の星を集めて新しい星座を作るわけです。まあ、その自分でその知識を生み出したわけ、生み出したわけではないんですけれども、自分でそのつなぎ方を工夫するわけです。な、というのも星座というものはどのようにつなげるかっていうのは自分自身、人間のその想像力が作り出したものですよね。でもみんなが自分の星座を作る能力があって、ですので。 いわゆるその人材に比べてそれが今新しい人材の考え方だと思っております。ありがとうございます。マさん大好きです。<笑>ありがとうございます。はいじゃ続きましてじゃもうこのはいじゃあ の,、はい、ゃああの奥の方、okay. はいお願いします。えっと、英語で質問をしていただきます。英語です。Hey. トッド今。うん、こんにち My name is トッティと言います。I have a question about the Taiwanese government. 台湾政府について質問があります。In many countries, 多くの国で、スピードを重視することは難しいと思います。Because they have to go through many discussions. というのも多くの議論を重ねる必要があるからです。Before implementing their projects. そして、そういった政策を実行するまで時間がかかるわけなんですけれども。 タン大臣人はマスクマップをわずか3日で開発されたそうです。なぜ、台湾政府はこのような革新的な政策をそんなに早く実行に移すことができたのでしょうかいい質問ありがとうございます。まず第一に私はアイディアをマスクマップ 私から出てきた、出てきたわけでは、まありません、台南市のウーサンから出てきたんですね、まあ他の。またもう1人の台南の方もまたそのアイデアが出てきました。ですので、台北までわざわざ旅行、ま、して、説得する必要はなかったわけです。そのアイデアをそのあのインターネットで公開して、これはオープンイノベーションで、みんながそれに共有貢献したわけです。オープンであれば みんながそれを試して、そして、まあ、非常に試してみて、これは役に立つなと、そしてそれがもうニュースになって、国際的なニュース、私がその、まあ、あの実際あの、国のニュースでしたわけですね、これは伝統的な政府調達とは違いません、おっしゃったように。 大臣がコンサルタントに相談して、そして調達をどうするのか、そして入札をして、まあ、そのような過程ではなかったわけです。まあ、国民の方からいい相手が出てきたと、とそして前に進んだと、そしてもうそれが非常にホットになったと、そしてあの政府の方に圧力をかけたわけです。な、ま、ぜ、あ、これに積極的にやらないんだと、でもオープンソースモデルを選択したので、つまり、それ その要するに、そういったあのまあ消費権というんですか、それをもう取らないということを決めたので、政府はまあそれからをそのメンテナンスをして、そのオペレーションをきちんと維持をしていればいいわけです、そしてリアルタイムデータ、API を提供するわけでいいわけです。 私, が私のアイディアではないんです。私がしたのは、誰もが時間を無駄にしなくていいと。もうこれを維持するために時間を無駄にしたいと。まあ、機械が自動的に数字をアップデートすると。まあ、マニュアルでやるのではなくて。これが私がの貢献です。まあ、あのつまり 人まあ、いわゆる官民協力、まあ、社会セクター、オープンソース の, そのコミュニティ日本でもありますよね、このアイデアを作り出すわけです。政府はいわゆるリバース調達我々の方が の方がまあ、あのそのメンテをすするわけですそして民間と協力してそれを拡張する例えばコンビニでそれを、まあ、あのマスク の, その配給でコンビニを利用したりするのそういった拡張版ですよね人の方から ID が出たとそして、まあ、公的セクターはそれを拡張したそしてお互い協力したと、まあ、いつも人ソーシャルセクター人からこれ出てきたものだと思っております。 Thank you very much for your answer. Uh, ありがとうございます。Story, お話を伺って、uh, really in まあ、台湾政府に非常に興味深いことがでりますので。今から台湾政府について勉強していきたいと思います。Thank you. まあまあ、非常に、yeah. あの Thank you so much. まあ、興味深い。とところだと思いますありがとうございます。 あありがとうございいいますす嬉しいですはい、次あの先ほどえ、あの前の方を、ね、あの一番ははい、っこの方で、次はこちらのあの方にも行きます。まだまだ時間ありますので、ご心配なく大丈夫ですよ。はいどうぞ、英語ですか日本語です。 日本には私の学びたい分野を学べる大学が少なく留学も考えていますコロナ禍でオンライン授業が増える中 私はオンラインで海外の大学の授業を受けられるようになったらいいと思いました。タンさんはどう思われますか、uh, online, uh, ありがとうございます。Well, 私はその14歳の時のに中学からまあ1995年に大学自主退学したんですけれどもまさにすでにオンラインのコミュニティと関わってまあその。 インターネットを通していろいろ知識をあの蓄積したわけです、まあ。好奇心を満足させるためには、一、まあ、つの視点から学ぶだけでは物足りませんでした。つまり、す、ま、べ、あ、ての見方、さまざまな文化、それをインターネットで探せる限り探して、これをあの好奇心を満たしました。と すべてのさまざまなコーチ、先生をインターネットで、すべてこれ探って、すべて橋渡ししようと、これがあのもし本当に何かに興味を持って、そういった探求心を持って、多くの視点で一つのものが見れるんだ、でも共通項もあるんだというような考え方が持たれるならば。 そしていわゆる遠隔教育にもオンライン教育にもご興味があるかと思いますでもあのもし学びたいことが近しい関係が必要ならば例えばその看護ですとか例えばまあセラピーですとかそ う, いった、まあ、そういった介護ですとかそういったあのを、まあ、学びたいならばそのオンラインだけではなかなか満足できません。 それは何かオンラインが何か間違っているということではなく、例えばカメラですとかインターネット の, そのスピードというものが。 例えば一部の1 0ットという、この環境から受ける環境というものが、それでは十分ではない、例えば 6G より行くと、本当にリアルタイムでお互いがその場にいるんだというようなスピードになるかもしれません。そして好奇心を満足させられるかどうかというのは、この非常に、非常に。 同じ人とようなコミュニケーションが必要なのか、それともより遠隔でいろいろやり取りをして、さまざまな視点を取り入れることができて、より抽象的なことに興味があるのかによるかと思いますま、どちらのが好みか、好奇心があるのかということなんですけれども、ちょっと私にとってはそういったことが役に立ちましたありがとうございました。 ありがとうございましたではこの辺どなたがはい well,、はい、どうぞ英語ですか日本語ですキララと言いますよろしくお願いしますララ、えっと、タン大臣は24歳の時にトランスジェンダーだと公表したと聞いておりますえ24歳となると、うん 今から15年ほど前になるので、今よりももっと性的マイノリティに対する偏見や差別が大きかったかなと思っています。なぜその時に公表したのかと、周りの反応を聞きたいなと思います。Well, I, I あのその時第2 の,、まあ、あ の, そのこのような、まあ、第2の思春期ということをやってあの通過したんですね。これが、まあ、それを隠していたらまあ家族や親族、そして親しい人からのサポートが得られなかったわけです。もしそして、でも非常に丁寧だけれども。 非常に、まあまあ、真摯な方法でカミングアウトすれば例えば友人や家族の好奇心というものが、まあ、本当に簡単に、まあ、答えができるわけです。まあ、情報が、まあ、インターネットの情報で提供してこうですよという説明ができたわけです。そしてインターネットとか 例えば、トランスジェンダー、また、いわゆる LGBT、失礼、そういった人たち の, そのサポートネットワークがあるわけですので、ですので、カミングアウトができたわけです、サポートがありました、この大きなそのコミュニティが私がなければ、まあ、非常に 孤, 孤立していったでしょう。 そしてフルに、まあ、そのことを公開できなかったでしょう、まあ、その思春期を通過することは、まあ、本当に友人や家族にとっては、まあ、厳しいですよね、まあ、男性であろうと女性であろうと思春期は非常に厳しいわけです。でも まあ知識サポートそして愛がその国際的なあまあオンラインコミュニティからサポートがあったわけですので一緒にこれを乗り越えましたまあどし中う2、3年しかこれは、まあまあ、あのまああのかからないのでその後は、まあ、成熟した大人になったというわけですありがとうございましたはいありがとうございましたじゃあこの辺もう一回はい手を挙げてくださいはいじゃあ大学生のはいあやさんですねはいどうぞ。 日本語で質問します。はい、あやと言います。本日は貴重なお時間ありがとうございます。さン大臣は、その台湾でそのコロナ禍において迅速ないろんな政策を打ち出したと思うんですけど、なんかその変化の多い今の世界において本当に新しいことに挑戦していくのはとても大事なことだと私も思いました。でもその若者は特に新しいことに挑戦するのに怖いって思ってしまう。 失敗したらどうしようって思うことがあると思うんですけどそれに対してそのターン大臣はどのようにお仕事をなされているのかということと私たちにできるその新たな挑戦をなんか後押ししてくれるようなアドバイスがあればお願いします。あの まあ、非常に慎重であることにも間違いではないと思います。リスクを取るのに慎重なのが悪いことではないと思います。20人の人がいれば、そしてみんながクレイジーで、みんながリスクを取っていたら、も、ま、う、あ、チームが崩壊してしまいますよね。そしてまあ崩壊してしまいますよね。でも逆に20人の人がいて、みんなが不思的でリスクを取りたがらない。 というならば、まあ、20人も必要ないですよね、同じ意見ならば。重要なのは、まあ、個人個人のリスクが、まあ、取るのか取らないのかという個人のことではなくて、20人のチームの中で、非常にこの多様性が最大限あるということですね、新しい課題が来ると、まあ、本当にやってみようとう人もいれば、まあ、ちょっと待って、こ, れがここを考えなければという人がいると。 いうわけですでも重要なのはインクルージョンの多様性そしてまあその 平, 等性平等であるということですね一、まあ、ま人の人が我々はリスクを取るべきだいやもうちょっとまあ保守的であるべきだということではなくてそのチームの中でそうやってお互いな多様性があってお互い重要な役割を果たすということが重要なのかなと思います。 と説明ありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあ、向こうの方、ちょっと手、はい、じゃあ、男の方、あの、眼鏡かけてるのは。はい、どうぞ。ジョートにいます。はい、ジョースちんですね。お、はい、目にかかれて光栄です。日本では、コロナ、新型コロナウイルスによって。 旅行会社の方であったり、飲食店等の経営者の方が失業してしまうという問題が起きています。台湾も少なからずそういった問題が起きていると思いますが、失業者に対してどういった政策を取りましたか。また、こういった問題に対して私たちはどういった行動を取るべきだと思いますか。 本日ですけれども、例えば、室内の飲食はま可能ですよと、本日発表しました。ですので、台湾で最終は過ぎたと思います。でももちろんま 数ヶ月非常に厳しかったと。他の世界の他のところでも非常に厳しい状況がありますよね。台湾で何を注力したのかというと、この国の支援というものが非常に手に入りやすい、本当に使いやすい。例えば。 コロナで厳しい状況であって、そして失業手当というものが受け取れなかったという人がいるとすれば、デビットカードを使って、 ID カードナンバーというのがあるんですけれども、そして1万台湾ドルを受け取るわけです。まあ、例えば書類を記入しなくてもいいんです。まあ、例えば申請もしなくていいわけです。まあ、ATM に行って、もしくはオンラインで申請すればいいわけです。この国からの支援、そして福祉へのアクセスというものが、 それ自体が何か尊厳を傷つけたりですとかリスクですとか不必要な時間を取らないようにするということが重要です。まあ、本当に何、まあ、かそれを記入しなきゃというよりも日々の生活をきちんと手当てをするということが重要です。 まあ、あのこの担当、中大臣はそのマクロ経済の担当なんですけれども、でも基本的には、州は、国は積極的に支援をすると、なるべくそのまあ苦痛を起こさない、もしくはそのまあ機械コストの損失にならないことと、そういうことが重要だと思っております。ありがとうございました ありがとうううございいました。じじゃゃ向このの方方もはどぞお隣で話しま す,、はい、います。英語です。Hello, nice to meet you. I'm l i n I'm glad to see you. I have been studying about gender problems i n c e I was junior high school student. I suggested some ideas. For example, 私は そ,、まあ、それを発表も何回もしました。 Power to send the idea for more and more people. I am not, co not confident because I think I don't have power and courage to attract many people.、Okay. I also saw the story of the boy's pink mask. In your country, uh, your, uh, country, uh, you uh, your uh, imagination and ability to take action are so great.、Uh, okay. Now I have a question. What, What do you think I should ののいい日本の私たちの考え方、そのジェンダー の, その考え方、意識について、日本の人々はどう変えていけばいいのでしょうか。まあ、そのピンクマスクを作っていって嬉しいです。まあ、本当にこの質問、歓迎します。というのも、我々はそのまあポストジェンダーの人間として、ジェンダーというものは経験です。ラベルでははありません私は まあ、第93年、年第1次の思春期があって、2回目の思春期が2005、2006年、通過しました。でも、これは、まあ、性別がどうだこうだとはもう言いません。この経験を したとというこががが非常につながりがあるわけですもの私の経験は皆様の経験と似たものですのででですのでお互い似たような経験をしていろいろ話せるわけですね。例えば私は台湾人ですとか私は日本人ですと言ったりするとこれが離れてしまいますよね。あでも似たような経験してますよね。例えばピンクマスクという共通の経験があるそうするとつながりが深まるわけです。もし私たちがジェンダーのこと 経験とししててて考えて そ, してそのジェンダーの流動性というものがより多くのことが経験できることだというふうに考えればステレオタイプから解放されるわけです。例えばあの化粧をしなければいけないですとかでも同時に、まあ、もし同じような経験があれば私と一緒に化粧をするという経験を共有できるわけですよね。例えばば化粧をしなななけければいいいとううような それとはまた違うわけです、まあ、この伝統的なジェンダーの役割を乗り越えて、まあ、社会的な役割ということを乗り越えてこそ、いわゆるジェンダーのステレオタイプから解放されて、お互いを人間だと考えるわけです。まあ、時々は違うけれども、時々は同じ経験をしたもの同士だというふうに理解できるわけです。ありがとうございますありりががととううごござざいいまますしたではこちらの方へ、はい どどどうううぞぞぞごめんんなさいい後ろのの方先髪の毛が長でですすね、はい、どうぞこんにちはアイナ台湾では IT を活用したコロナ対策が効果的な結果が出ていますが。 これを日本で活用するとしたときに、高齢者の IT に馴染んでいない高齢者への対応が必要だと考えています。彼らが IT を使いこなすには、どのような対策が必要だと思いますか。 お願いしますもっと時間を一緒に過ごします。というのも、若い人々が高齢者ともっと時間を過ごせば、まあ、お友達と付き合うように、ですね友人が何かに優れていれば、そしていつも共有してくれるならば、いずれは興味を持ちますよね。 もし友達が時間を過ごしてくれなくて、ただ、これがどんなに素晴らしいかと話すだけだったら、友人はまあまあこの素晴らしい、ピカピカしたものにとらわれているんだと、その友情が壊れてしまうんではないかと。 まあ、ちょっと羨ましかったり、友達が興味を持っているものに羨ましくなってくるかもしれません、高齢者はそういった感じ方をしているかもしれません、若い人、友人、家族のもの、例えば本当にスマホですかね、夢中になっていて、孤立感を覚えているかもしれません。ですので、重要なのは、まず IT を機械と機械をつなげるもの、人間と機械をつなぐものではなくて、 人間と人間をつなぐものとして理解することです。まあ、我々、IT を使ってますよね。私の考え方、皆様のアイデアがつながってますねで、これが正しい使い方です。まあ、ちょっとバカバカしく思うかもしれませんけれども、こういったビデオ会議をしたらいかがですか、おじいちゃん、おばあちゃん、もっとそれおじいちゃん、おばあちゃん、もっとビデオ会議してください。まあ、そうしたら、我々と同じ世界にこうやってみんな引き入れるわけです。そして何か面白いことを共有できるならば まあま、ずあのその例えばフィルターがこの方楽しいよということを共有すればそうするとおじいちゃんおばあちゃんが面白いなと思うわけですあ私もできるんだとそうすればあの高齢者同士でお互い教え合うわけですでも強制するこっちの世界にあの強制的に引き入れようとするとこれはうまくいきません一緒にその世界に入って共有するということが大事かと思います ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ、前の方、はい、すみません。Okay. World, ミーナです。お願いします。と、自分のことをしっかり知っていないと、トランスジェンダーだということは自覚できないと思いますし。 自分の意思をしっかり持っていないと、学校を辞めて自分の道を進んでいくということを決めることはできないと思います。私は正直、自分が何になりたくて、これから何をしたいのか分からなくて、なので、と聞きたいことは、どうして。 自分のことを理解できたのか、どのようにしたら自分のことを知って、自分の意思で行動できるのか、教えていただきたいです。自分の まあ、まあ、哲学的な質問ですね。まあ、5時間、7時間、もう議論できますね。でも5分しかありません。ですので、ちょっと短く言わせてください。私自身の経験は、私は、私自身であるのは、私が、 私のコミュニティのその文脈背景の中に入り込むことによって初めてなるウプントゥといいますアフリカではウプントゥというのは我々は自分自身では完璧ではなく まあ、コミュニティがあの間接させることによって我々が完璧になるというのは我々は、まあ、関係性を持って成り立つわけです。まあ、中性的な人間というのはありません。個人というのはありません。我々は星座の星なんわけです。そうやって人間性の関係性があるわけです。ですので17の違うコミュニティに。 存在しているのでこの重なりというものが私を定義づけるわけです。例えば例えば 個人のための個人化ではなくてコミュニティを探し出すこと、本当に時間を過ごすの楽しいコミュニティを探すわけです。でも一つのコミュニティに閉じこもるのはいけません。まあ、そうすれば、まあ、5つ、6つ、7つの違うコミュニティの一員で、まあ、違う考え方、見方、価値観があるわけです。でもご自身はこの違ったコミュニティを その知識を共有できるという非常にユニークな個人ですね。だからパズルの一ピースというわけですですのでコミュニティを一緒にこうつなげるピースですまあ、そうすれば自分自身もわかるわけですでもまた同時にコミュニティで自分自身を溶け込むわけですまあ、ちょっとこれはパラドックスですけれどもでも実際こういったことではないでしょうか ありがとうございましたたくさん質問が、ね、あの飛んできましてすごくびっくりしましたなんですけれども時間はもう迫ってきましたのであのまたまたお話ししたいことがあると思うんですがあの最後に丹大臣からあの若い人たちに一言お願いしたいと思いますお願いします ありがとうございます。非常に洞察力にある深い、そして個人的な、そして率直な質問をありがとうございます。感銘を受けました。これは始まりに過ぎません。我々のコミュニケーション、また関係性の始まりでしかありません。この、ままあ、第1回目。 皆様に私が訪問するとき、まあ、バーチャルでも本当にあの実際にお会いするときはより我々の相互の理解をさらに進化させることができるでしょう我々はリブロン「l i v ン l o n g a n d p s p e r ですね。はい ありがとうございました短、えー、大臣ここで一つちょっと無理なお願いがあるんですけれどもあと30秒の時間をいただければ私たち皆さんあの短大臣と写真撮りたいんですけれどもよろしいんでしょうか無理にお願いしてると思うんですけどぜひお願いします<笑>大丈夫ですか<笑>はいじゃあ皆さん前の方にどうぞ早くもう時間ないですのでこれはチャンスです<笑>はい あそうですかああ。ごめんなさい。戻りましょうあの。ごめんなさい。密になりますので、あの、えー、我们要等那个 YouTube を終わる後に一度、お客さんにお会いし你再留一ありがと我ごはい、えー、じゃあここで私たち先にあの台湾の言葉を学びましたよね。 こ こ, でここであの丹大臣に皆さんせーのでありがとうございます、あのイン・チニーズ、オッケー、はいせーの、シェイシェイ、はい、拍手でお送りください。<笑>でも丹大臣、待っててください、私たちは丹大臣と写真撮りたいんです。<笑>はい<笑>